みなさんこんにちは。こんにちは、えー。今回のようこそ視聴室は Web TV 阿蘇でご紹介してきました中大連応援企画の総集編として、うんえー、佐藤義之阿蘇市長とともにその結果などをご紹介していきます視聴よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いいます<笑>えー、さて。 阿蘇郡市中大連は6月末までにほとんどの競技が終了し阿蘇市内3つの中学校から卓球やバスケットボール剣道など12の競技に出場しました、うんえー、県中大連への出場校も決まったわけですがそれでは市長からその郡市中大連の結果をですね、はい、まず教えて、ね、いただきたいと思いますあの今回は阿蘇市の方は何式野球部ですか、うんうん、はい。それからあのバレーボール部の方の 男子の部、うん、バスケットボール部 の,、うん、あの男子の部、うん、またあのソフトテニスでは、うん、あの女子の部が、うん、あの見事優勝しましたし、はいまあ、そればっかりではなくて、うん あの市宮中学校の、うん、女子の部と、うん、南阿蘇の中学校 の,、うん、あの女子の部が合同で、はい、えバレーボールチームを、うん、構成をして戦いました、うんうん、おかげさまでこちらの方も見事優勝を果たすことができましたし。うん またあの空手ののの方の肩の部ですね、うんはい、こちらの方で南、うん、の中学校が優勝したということで、うんうんはい、あの阿蘇市の方ではあ今の学校が、うん、あこれから の, あの県中大連に向けて、はい、今あの練習を一生懸命やっておりますのでぜひ、うんうん、ともあの実力を十二分に発揮して、はい、あの後悔がないように精いっぱい頑張ってほしいと思っておりますし、うんうんうん、私たちも 応援をしっかりとしたいと思ってます。うん はいあの県中大連は7月20日から天草を中心とした各会場で行われますウェブ TV アソでは今回の阿蘇郡市中大連に出場した部活やチームを取材し映像にまとめてあります、はいえー、スポーツに対する真剣な姿やまた中学生らしい元気な様子を見ることができますのでぜひ皆さんもウェブ TV アソの中大連企画ご覧ください、えー、ここでまあ 残念ながら、はいまあ、県中大連へはいけなかったんですけれども、まあ、全て の, あの頑張った中学生の皆さんにメッセージをお願いいいしたいと思いま す,、うんそうですね。やっぱりあの結果はもう大事ではあると思うんですけれども、うん、やっぱりそういう目標を持って、うん、えしっかりと今回は中大連の競技 の, の中で、うん、あの自己の可能性と、はい。 そして仲間作りとか、あ、うんうん、いろんな意味であのやっぱり体感をし勉強すると、いうことはすごくプラスになっておると思っております。うん、まあ、ちなみにあのオリンピックの選手にしても、うんはい、あの努力は決して裏切らないとか、うんうん、あるいは流した汗の分だけは必ず自分の身になっているんだと。うんうん これからあの自分の将来に向かって、うん、チャレンジをしていくときそういう一つ一つの自分が実際体験をして悔しい思いをしたこと悲しかったこと楽しかったこと仲間と喜びあったことこれはもう全部知らず知らずのうちに自分の中に宝として残ってますしそれが大きなバネになってあのこれからの将来も大きく自分にとってあるいは社会にとっても 役に立つというものだと思ってますから、うん、あの前を向いて、これからもチャレンジしていってほしいなと思います。うんうん、はい、あの市長からの力強いメッセージもありましたし、うん、まあ今回負けた方も。ま 県中大連に、ね、出場する方もぜひ頑張っていいたただきたいと思います。あの今回、ですねこの映像を取材しながら私、気づいたんですが、まあ、いくつかの部活動チームはあの地域の方々がコーチとしてその部活動に参加してくださっていてなんかそういうふうにあの先生はもちろん保護者の方もなんですがそれ以外の地域の多くの人たちが関わり合って全体で部活動を、ね、中学生たちを支えているのがとても温かいなと思いました。 これはもうあの頭が下がるなぁと思います。うんうん、まあ地域の人たちも自分たちの地域の宝であると、うん、いうことと同時に自分もその時の青春時代を思い起こしながら、うんうんうんうん、自分の学び得たことを、うん、これから子供たちに、うんえー、やっぱ教えてあげようと、うん、少しでもあのレベルを高くしてほしいという大きな期待感もあって一体となってやってるその姿というのは、はい、学校 家庭、そして地域が連携になっている、うんはい、いい姿だと思っておりますので、うんうん、これからもあの大切な子供たちをみんなで、うんあの、そうやって支え合っていくということを、これからも続けていっていきたいなと、うん、また言いっていただきたいなと思います。うんうんはい あのさて、スポーツといえばですね、はい、今年の秋から大きな国際大会が2つも県内で開催されますします、ねまあ、来年には、ねうん、いよいよ東京オリンピック・ね、パラリンピックも、はい、あの開催も控えていますが、まあはい、楽しみでですすねねそう今年は11月から12月にかけては、うんまあ、大きな大会もありますけれども。うん 特にあの、熊本県会の中で、5つの会場の中で、全校庭の中で、あの、試合が行われる、という、あの、ハンドボールとか、あるいは、男子だけの例のラグビーとか。 というのもありますけれども、はい、世界から多くの人がこうやって熊本に来ていただけますし、うん、それと同時にやっぱりあの来年の二〇二〇の時、うんはい、あの東京オリンピックの聖火リレーが阿蘇市の方を選んでいただいたということはもうすごくあのありがたいなと思っております。それはあのいわゆる熊本維新からのあの立ち上がりが今進んでおりますけれども、はいうん、特に。 あの来年 の, あの2020の東京オリンピックの時は、うん、あの北側ルートが開通したり、うん、あるいは阿蘇大橋ですか、はい、これもあのいよいよ出来上がってきますし、うん、またあの鉄道の方 の, あの JR 九州の方の方、うん、本線も通ってくると。うんはい ということでインフラの整備はどんどんどんどん来年にはもう進んできて、うん、そこにあの世界から多くのお客さんがお目になっていくる、うん、これはやっぱ大きなビッグチャンスだと思いますし、うんえー、あのこれからさらに発展をし飛躍をしていくというあそ、うん、を知っていただく意味ではすごい。うんうん チャンスであの大きな明るい話題が続きますのでねこれにこう追い風に乗ってあそ、はい、もますます発展できるように、うん、あの一緒に盛り上げていきたいと思います。はい、しお願いしますではさてここで恒例のクイズですがあそうです、ねはい、じゃあカメラお願いさんすクイズの方は、うん、あ今のおしゃべりの中でも、うん、ちょっとあの触れさせていただきましたけれども。はい この熊本県下の五会場で、全行程の中で、試合が行われます。え、うんうん、その、あの、競技種目は、何という種目なんでしょうか。うんはい、これが今回の、クイズです。はい、えー、3択となっておりまして、次の三つの中から選んでください。一、はいはい、番、ラグビー。二番、ハンドボール。三、うん、番、水泳。です。あの。 市長のコメントの中に出てきておりますので<笑>、ぜひあの巻き戻して見直してあの答えを探してみてください。そして今回のプレゼントはこちらになります。クイズの正解者の中から抽選で阿蘇ローズベリー公園から阿蘇 ローズバスギフトをプレゼントします農薬を使わず有機肥料で育てた香り高い阿蘇のバラをお風呂に浮かべて楽しむセットですえ実はこのバラなんと食べることもできるということで、えー、内牧温泉の旅館2軒ではこれからローズ温泉やバラを使った料理を提供する宿泊プランも始まるということで、えー、バラを活用した地域おこしにつながると期待されています阿蘇、えー、ローズベリー公園さんのバラはネットショップ麻生物新商店の 商品として7月から販売しています、えー、お風呂に浮かべるだけではなくてまあ、食べられるので、うん、ジャムやシロップにしても美味しいということでいろんな楽しみ方があるそうですぜひ a s o のホームページもチェックしてみてください応募、えー、はクイズの答え氏名、年齢、ご住所、電話番号を明記してメールまたはお電話で答えをお寄せください締め切りは7月31日水曜日の午後5時までです番組の感想などもお待ちしています、えー、当選者発表は商品の発送をもって返させていただ いただきます、えー。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。えー、今回のようこそ視聴室、えー、中体連応援企画として県中体連出場校の話題などを視聴と一緒にお伝えしました。視聴どうもどうありがとうございました。